えっ、ー、と、ここにはなく、心拍た、たくさんあります。これは、あの、私が今、培養している心拍です。どういうことをやったかってことです。一か月、二か月ぐらい前かな、はい、全部ね。これ葉っぱを、芽を一つにしたんです、こう、うんうん、こういうところ、葉がないでしょう。こう元分かれ目とか、完全に一個ずつ、独立させてきてる、はいはい。これやると、栄養分が、ここに、せん集中してますから。うんうん、ちょと、この玉が一個ずつ、こうできていく。 はい、それができてきて、もっと成長してくると、こういうふうに、たになってきますこうい、ん、うふうに。この辺もこうできてるでしょこう塊で、こういうふうに作っていこうかなと思います。心拍ですと、厳しさを見せなくちゃいけないということで、肩、はい、を見せるんですよね、こういうとこね、うんうん、肩って言います、これ。かくってこう、折れ曲がってよね、うん、こういうところを見せるように、あの作っていくんですけど。今はね、ちょっと、あのそういった厳しい仕事をやる時期じゃないんですよ。うん ですからね、あのこの木も厳しい仕事ってやるというのはあの冬、はい、10月以降だと思うんですけどね、うん、その準備段階としてこの芽を1個ずつ独立させて作っていくうかげうんです。ってとすると10月ぐらいまでにはこういうふうに1個ずつ独立した芽ができてて枝の棚ができてくる。うん、でそれ終わったら今度は冬にこの木を構想としてはねこっち正面にして。うんで これがなくなると仮定します。で全体的にこう長していく。これがなくなる。そして裏間がこうやるって。これかこれでね。これこれは今回チンの取り引っていうのはあの今までやったことないんで、うん、ここでこれだけ取り引してみようかなと思います。なるほどますで冬なあの10月ぐらいに根が出たらこれ外す。うん、で10月以降に針金をかけてもっと厳しい仕事をする。あ, あなるほど。 で今できるっていうことはこのハスカシ、メツミ、それからあのこうシャリつけ、うん今ね。今の時期ですとね、シャリつけてもいいんですけど、ちょっと向くとズルって他まで行っちゃうんで、うん、私はやっぱり冬の間につけてますシャリア。あうこういうシャリですね。一般的にはでもこの時期やるって言いますよね。うん、あのやってもいいんですけどね、他のちゃんとした水草の方まで入っちゃう可能性あるんで。うん こうねじっていいいいるとと同じようななな形にシャリあままりけ方がか思すやってもも大丈夫ででですすすすすすよ今の取りやややいいいんね作けど皮は剥きそのからずらっと全部剥けちゃうような形になっちゃうんで、ね、なるほどねりまし残したいところまであの剥けちゃう可能性あります<笑>なるほど一応ねあの構想としてはこう取り掛かけます、はい。葉っぱの間恥 こう飛び出してる芽を、一個包んでいく。はい、で一個ずつこの芽を独立させていきますから。終わりましたまず先端からいきますね、うん。掃除っていうのはね、上の方からいく、ね。枝の分かれ目に近いところに葉っぱあるでしょう。うんうん、これ、こういうの、これとか、これ。こう少し抜いていきますかね、はいはい。ちなみに剪定は僕は結構やったん。 やったのうんうん、結構切りましたちょっとね綺麗にね抜けてないんでほらこう近いとこあるでしょほらなるほ分から目に近いとこもうちょっとねう今ここ色が変わってるの分かりますここ黄色くなってここは木質化して茶色くなって<笑>、うん、で茶色くなったところの葉っぱいらないですからこういうにこの辺までそうするとこれ抜くとこういう一個 の,、うん、あの葉になります、うんうんうん、でここでやっちゃいけないのは全体的にこう。 持ってべって出ちゃう、うんうん、あのー、これね。心拍の歯のここ一つずつにこう成長点ありますからね。うん、こうやって持ってべってやっちゃうと、他の成長点まで。取ってしまうんですよ。なるほど。だから。ここありますね。これが飛び出してる。うん。こう一番長いですね。でこういうところ全部成長点ですから。こ の, の飛び出してるやつが一個取る。こういう。おお。こういう。そうするともうこれできちゃったじゃないですか。ここなるほど。 これの集合したものが、こういう。枝の棚になります。はい。この一つの根が。集合した。だから、これをそういうふうに取ってきますから、上の方から、ここは、あの、ほら。ちょっと、あの、青い方まで入ってるけど、ここまで抜いちゃっていいです。ここまで。先端の塊以外を取って。先端が、これもちょっと長いんで、取ってきます。爪で取らないで、抜く形ですからね。 これは心拍の葉 は, はこうろ状に生えているんでこれをこうすって抜く形、うん、はさ、い、みかなんかで切っちゃうともう切ったところが茶色くなりますんでこう飛び出しているところを抜く形ですこれ一個ずつやっていきますすからね。ね、うん。大変です、ね、<笑>ちょっと時間がかかりますけど、うん、ほらこうもう幹に近いところに葉が出てるでしょ。うん、でこここ茶色いところ。 こっちら、あの、先端の、あの、まだ成長しているところですよね、はいはい。この茶色いところの、この分かれ目の葉っぱとかいらないですから。うん、ここに、あの、養分が入ってしまって、先端に養分がいかない状態になるんで。うん、この元の、ちょっと不要かなと思う葉っぱは、抜いてきます。うん、ここで、枝が二つ分かれているところあります。はい。こういうところは、ね、こ, この、この枝使ってもいいですよ、これ。これね。うん、この枝、この枝て上げて。はい。 一応これが、分かるめにある古い葉っぱを取った状態ですから、はい、完全にこの枝の順番で、ここ見えるようになったでしょう。うんうん、で、あと、先端をちょっと積んでいきます。こういうところ。飛び出してるところだけ。抜くそう、飛び出してるところだけ抜いてください。こうやって、こうやって全体持って抜くって、ここまで取っちゃうんで。はい、こう、取り出すところだけ積んでった方がいいです。うんうん 完全にこれる枝の順番も 右, あ右左右左ってこうチャンス出てるんで、うん、このままでいいでしょもう、はい、これはここで。でこれは培養をしてこの1つずつの芽をもっとしっかりさせていけばい、うんうん、作業をす。 こやってみたら、きちゃんとできるんでね、うん、家に棚はね、うん、そうこういう枝ししてるんでここの枝お残しときますうういう形作っていきますからね、はい、本来はあのの木質化のこの辺取っちゃうんですけどここにこれ枝になる可能性もあるんでこれ残しておきますから、はい、ここは。 枝が同じところから二つ出てるんで、片方取りますから。これとこれね、同じ位置で、こっち取っちゃう。で、これ近くにある葉っぱはいらないです。これ一個残しておきましょうこれ取ります。これ来て、これ来て、こう来て、で、これ上で出る。これを取っちゃいます。 枝の分かる芽の近く葉っぱ取ります。こんな細かく一本一本やっていくるんですか、ね。一個ずつこう芽を見 て, いて、こう新葉がこの一つの芽の集まりで枝の棚ができてますからね。はい、ここにはこの芽を一個ずつきちっと作っていけば、うん、自然にもう棚ができちゃうんですよ、ね。なるほど。あとこういう内側に出てる芽、これいいです。うん この木はどうですかこのここが結構癖セついてるから買ったんですけど。んここ足元に曲が付いてるからいいでしょ。ねえ、うん。息になると思うんですよ。葉っぱも悪くないですよね。葉書もいいし、これはあんまりすぎっぱにならないとねこの葉書。えー？<笑>え<笑>これねこっち逆にこう流してもいいかなっていう。そうすればこれ生かせますね。これ飛んないでこう。<笑>確かに。 それはいかもん僕左で考えてたこうにいいした逆戻方がか<笑>れいでですすよねこれね、うん、うするとこののの長さは生きていいいるなかもしれれままん左枝くらなくなるよね。もうこれで これでこっちの流れ殺しちゃからうこれいらなくなるこれ。これ持ち下げたいですね、うん。そしたら。そうそうそうそう。ここに枝があるからこれをかえでこの辺なんか持ってくればうん、うん、空間が埋まると思う。れこれこれですね。うん。うん、ここにしようか。そ う, うしますか。<笑>もう反対だね流れ。反対。知識は。トリケは。トリケなし。トリケこれ。あこっちある。あとこれやってもいいよ。えー、これを？これをね。 今考どう作るんだろうここから。 <笑>ちょっとさっきと流れ反転になりますけど、これがいらなくなる。はい。でこっちや全体で流す。ここへ取り付けかけちゃう。はい。青いテープ。この間を皮は生えてきますから。<笑> 他ののと大体一一緒ですかみんな同じ皮をくが番いいですよねこのサイズできたら。うん <笑>見てうーんかわい い, かわいいので<笑>ござんありますかねこ、うん、れは なんか見たことない種類。ルチエースルートっていう。いろんな種類あるんだね。ルートじゃないですね。これはルートです、えー、ルチエースって、これどこのメーカーが違うだったでしょ でこ水れにをがもうなくなっちゃうから全部将来の樹形は、うん、こんな感じで。 この空いたところにこの後ろ枝がちょっと入ってくる、うん、面白いけどあのこう立ち上がりの模様がいいからね、うん、これもうちょっとここをつけてくるギュッてこう締めるこ こ, こ, こ隙間をね こ, このぐらいまでうそういうとこでできちゃうのがさここよくなりそうですねで冬で楽しみだこれ、うん 月まで秋ありがとうございます。はい